キングプリンスへの流せ角、何わ男子の高橋京平、ジャニーズ JR ユニット美少年の風書引きのラインや、ジャニーズタレントとつながるためのマニュアルを売ると宣伝し、ジャニーズファンの間で批判を浴びていたインスタグラマーの A さん。SNS 上では詐欺疑惑がささやかれる中、3月17日、暴露系 YOU コレコレへの大生配信に、 3の被害者を名乗る人物が複数出演。A さんも生配信に登場し、釈明を行ったものの、詐欺疑惑が深まる事態となった。A さんの被害者が続々登場。かねてから、ジャニーズファンの間でスノーマン渡辺翔太の元カノではないかと噂されていた A さん。 インスタグラム上では他のジャニーズタレントともの繋がっていることを匂わせており、韓界隈では有名な人物だという。そんな A さんは先頃からインスタグラムのストーリーズでジャニーズタレントの名前を使った金儲けを大々的にスタート。長瀬さんの LINE を5万円、高橋さん。 不所さんのラインを2万円で売ると発信したほか、ジャニーズタレントの裏話や、ジャニーズ御用達バーの名前、宅飲み、ホテル飲みした時の場所、といった情報を、グループライン5 0 0 0円で教えると宣伝。ジャニーズタレントとつながるための方法を伝授するとして、月会費後、6万円のコースを案内するなど、やりたい放題。 果ては金欠の友達に10万円以上出してくれた人には A さんにジャニーズタレントを紹介してくれた人物を引き合わせると言い出したんです。芸能ライター。ジャニーズタレントの名前を用いて真偽不明の情報を売っているとあって多くのジャニーズファンは A さんを警戒。中には A さんに多額のお金を支払ってしまう人物もいたようだが、 実際に情報をもらえなかったという被害報告が SNS で散見されるようになった。そんな中、3月17日に暴露系 YOU これこれへの大生配信に3の被害者を名乗る人物が登場した。a さんは以前にも詐欺疑惑でこれこれの生配信に取り上げられたことがあるんです。 スノーマンメンバーが来る飲み会に参加したい人を募り、15万円を要求したものの、結局飲み会は開かれず、返金もされなかったと、詐欺の疑いがかけられていました。今回の生配信に登場した自称被害者は、A さんが今も同じような手口でジャニーズファンから金をむしり取っていると告発。他にも50万円。 80万円といった大金を A さんに渡したという人物が複数登場し、これこれ氏はそのあまりの額の大きさに驚いていました。エンタメ式者。ジャニーズの知り合いはいないこの生配信には A さん本人も参戦。自身と友達が参加した飲み会に、ジャニーズタレントを連れてきたという有名 YOU の存在をちらつかせながら、実際にお金を支払ってくれた人には、 この人物を紹介することを案にアピールした。これこれ氏は A さんから有名 YOU トップのダイレクトメルのやりとりを見せてもらっていましたがこれだけではジャニーズタレントが参加する飲み会が行われた証拠にはならないと断言。この YOUA の名前らをダラーしても一時カップとキカッチシレたッパーンアワーはテラテッ つえトゥーバーの名前出すのやばい絶対やだと拒否していました。しかしこれこれ氏はうっかり、その人物が登録者数約200万人を誇る YOU ジョーブログ誌であるとポロリ。A さんはお前さ、最悪、とキレていました、どうまえ。突然、名前を出されてしまったジョーブログ。この騒ぎを知り、生配信に登場すると、僕ジャニーズ一人も知り合いないですし、 ジャニーズタレントと接点ゼロと明言したのだ。ジョーブログ氏は A さんとのやり取りについても全然覚えがないと話していましたし、彼女の発言は全て嘘だったようです。実際 A さんはその後生配信中にジョーブログ氏の DM 書きもかったという理由で虚言を吐いたと告白していました。 A さんはジョーブログ氏との偽りの関係を権限することで、ジャニーズタレントと繋がりたい女性を信頼させていたことがわかり、これこれ氏もかなり悪質な行為と急断していたんです。どう前。ジョーブログ氏は A さんの行為に怒り浸透の様子。 3月20日、自身の YouTube チャンネルに、僕が、詐欺に加担した、と言われている件について、という動画をアップし、A さんを訴えるつもりであると断言した。虚勢を張り続ける A さん、A さんは生配信中、実際にジャニーズタレントと繋がっている YOUA のシリアライヤーが一中アー釈明し、その人物トップの陰影のやり取りをさらしました。 しかし、YOU 個人が特定できる情報は何もなく、これこれしも呆れ果てるばかり。追い詰められた A さんは、これまでジャニーズタレントの音声や写真をネット上にさらしてきたといい、元ジャニーズ JR の名前を出して、別途写真を所有していると主張。しかしその元 JR の知名度が低かったことから、 これこれ氏や被害者に苦笑されただけで、そのまま生配信は終了してしまいました。ウェブメディア編集者。これこれ氏の生配信により、詐欺疑惑が一層深まった A さん。ジャニーズタレントの名前を使った商売は今後立ち行かなくなるだろうが、後日、実際にジャニーズタレントと繋がっていることを示すためか、インスタグラムのストーリーズに、不女らしき人物の写真をアップ。 服装や背景はぼやかされているが、この写真には自分も写っていると説明している。もしこの写真の人物が本当に婦女さんだとしても第三者からもらったものかもしれないで、寿司 A さんと繋がっている証拠にはなりません。なお A さんはなんでこれこれさんの時写真を出さなかったんですか というインスタユーザーからの質問に、え、あそこで出すより自分の SNS で出した方が余計盛り上がるくないですか、エンターテイナー。と返信していましたが、これこれ氏の生配信でしどろもどろになっていた様子を思い返すと、これもまた虚勢を張っているだけに見えます。どうまえ。ジャニーズファンの間でも、すっかり虚言のイメージが浸透してしまった A さん。